Bull nanoboo machine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 はい、というわけで今日はエアーテクニシャンのいぶきから動画をお届けしました。えー、いろんな上げ技やってみたんですけど、どうですか何個ぐらいできそうですかぜひぜひ全部チャレンジしていってください。で、まああの、これからちょいちょい僕も、あの、クレボの YouTube チャンネルに登場させてもらうことが出てくると思うので、ぜひよかったらね、SNS とかの方もフォローしてください。Instagram IBK フリースタイルで出てきます。この辺に用が多分テロップ入れてくれるはず、検索してみてください。 はい。というわけで、えー、皆さん、体調にはぜもくれぐれ気をつけて、えー、安全、健康第一に過ごしましょう。では、今日はいぶきからお届けでした。ありがとうございました。バイバイ。